おはようございます、はいはい、えっとねこれを用意したのはあの YouTube 見 て,、えっと、見ている方から頂 い, いた素材です、はい。かなりたくさんもらいましたんで、うん、このほかにもまだいろいろあるんですけどあの今回はねの中でいくつかこう作っていきたいと思います。はい、で、えっとこう ちょっっと珍しいのこう貝殻に入って、ね、サザエこれ、ね、サザエっていうのはこうどういうふうに転がっても安定するようになってるんですねこの角でこういうこういうふうになってもいいしだからこれ角がと出てるんだっていうことですねでねこのままだとちょっとねこの容器が大きいかなっていう感じがしますんでものによってはあの小さい鉢に鉢に入れ替えていこうかなと思ってます。ちょっっと変わたやつ これから行きますかね、うん、これ、瓢箪ですよね、千成瓢箪。この方からね、去年の暮れにこのセ千成瓢箪の種をいただいています。で、ちょっと植える機会がなかったんですけどね、こういう瓢箪がいっぱいになるんですね、うん、千成瓢箪。で、これ、ちょっと変わって面白いかなっ て, って、はいう、で、針金をかけて、ちょっと私なりに変えてみようとか、うん。今回はね、完全なあの盆栽地じゃなくて、ちょっと、あの崩れた、あの創作的な盆栽になりますはい、はい。でね、私用意したのは。 これ、これです。まだ種が入ってるんです、ね。いくらかね。ここに何かこう植え付けてみたらどうかな。色々考えてたんですけど、なかなか難しいですよ。<笑><笑>これ松ぼっくりあったんで、これもやってみたいと思います。はい。遊びの盆栽って感じですかね。あそ、そうですね。ねの創作的な盆栽になりますので、今これこういう形なんですけど、これちょっと。 上からこんな出るような感じで作ってみたらどうかなって思うんですこれでやってみますんで、はい、でねア ル, アルミ線でやっちゃいますから 1.5 ミリ、はい、全部黒松ですねこ れ,、うん、これは黒松ね黒松とこ れ, これは葉っぱが短いねそうですね、うん、大きい木もありますのでう違うもんこれしょうが。かそう違う、うん。 がかかかかかっっかかっていいいい、うん、いななら、葉、うん、ぱ柔の少しみた、うん、全部取ったらでも切りできなくっちゃうとね出てくる可能性あるんだよねここから枝が。 ここのの左右残残残ししししててけときままますすす元の方にに出てくる可能性がありますからねうう い, 残してってしい横2つ少今、ね、ここ目がつつあるんですよねこれ2つにします、ねはいうん、今まだ柔らかいから、ね、ピースセットでねこう挟むとこ 取,、うん、取るじゃん、ね。えーでまだ えー、8月ぐらいになればこれ芽が固まってきますからね、はい、でこれはもう芽切りはしないでいいでしょこれ、はい、このまま作っていけば芽切りをするんだったら古い葉残しといた方がいいんですよね今はね、うん、だから7月ぐらいか半ばぐらいにたいこれ芽切りしますんでね、はい、それまでこうやって伸ばしておいてもいいと思うんですこれ芽あんまり切るとこれもう2つしかないから取れちゃうか分かんないん、ね、<笑><笑>でればね<笑> 今こんな感じですね。でこれここクーってやってこっちに向けたらどうかなっていうね。ちょっとこれ標板の方に近づくって言ってみます。<笑>ちょっとはアヒルみたいになったから。アヒルみたいもう一個あれはね。 いい曲がつきましたねでも模様<笑>が細かく作らなくて張りがない格がひどだった。<笑><笑>それかここに落ちちゃうから。どっから見るかにもよりますよねこれねうそう。やっぱりっこっちかこっちだっ、ね。ここかここだよね。穴がちょっと見える場所。うん。うん、一応ねちょっとあまりうまくなかったけど。こんな感じで。はい。次行きましょう。はい。はい、次ねこれ。 このサザエに入ってるやつみんな足元いいですよね。 これあねぶせみたいな根っこの、うん、か模様ですから ね, あこれねちょっといいと思うこれ根上がりになるかも分かんないねこれね墨が入ってるのかなあ、はい、あ根っこの状態よくないなこれよくないやっぱ蒸れるんですかね切れてて、ね、腐ってるね少しそう言われたら葉もちょっと色薄いですね種で入れたんじゃないかな、えー、で曲げたんうん曲げて針金、ね、また 外して、うん。ってことですよね。よく見てますよね。でも、うんでね、結構ね、うん、ちゃんとやってるの、これ。穴開けてね。ちゃんと穴開いてるの。うん、水が抜けるように、ん。どうやって開けたんだか、なんでこれトゥルじゃ開かないの。トゥルルじゃ開かないんですか。うん、開かない。えー、あの、石崩ずつるみたいでね、開かないよ。へええー。あーここもったいないな、ここは八です。八。変える。ちょっといい。これ僕はね、持ってきた八、これね、根の松が。うん これにサギソってれていいじゃない。ですかこれいまっすクでちょっとずらすかここに。はい こここここれれれでででくくかかなななななな根っっっっままとめてきますなと見えなくてきすすすんな感じです、はい、半年もばけう、は い, あ見えらないなこれたあこれしかないんだ。<笑> 固定用の針金と曲付け用、うん、両方って感じですか。これ固定する。うっち、はいちょっとこうのをね斜め見ると邪道だとかいう人いるんですよ。うんそう あの今回はね創作っていう形でねで基本からちょっと外れてるかもわかんないですけど そ, うなんですでそれはね、えーまあ、自由ですから盆栽、えー、っていうのはうちの教室 の, あの作品展なんでも、ね、やはりねもう基本生徒の作品として出さない基本、うん で共産の展示ってありますんでね、はい、そこにこう自分なりに作ったものを作ってもらうとかあそういう場所もあるってことですね、うん、そういう場所もありますんでね、うん、そやってったらいいかなと古典なんか開く方がいるんですよね、はい、それはもう自由です自分なりのそうですね、うん、そう連盟の展示会とかになるとやはりこれ基本に沿ってないとね、うんうん、ちょっと葉っぱがつってきますからね、はい あの時期ね下手があると目がポロってっちゃうさっき言、ねえー、ったから固まってからのいいですよ、ねうんだけどねまともな真ん中じゃなくてち ょ, ちょっとこうずらしてここで見えるでしょうこれ、うんはい、こっちが長くてこっちが短くな、うん、いで こ, この辺でいきましょう、うん、じゃあこれにいってみましょうようん普通のあの 肥料あとかミリオンっていうのがあったようなこうやって。はあ うん、こ, う こ, うこうでしたよ最初こちれ細かい土入れてます。 ん抜きになりそうですねメガネ。あまり強くやっちゃうと水が通らなくなっちゃう。うん、少し軽くやっちゃう。ちょっと変わった感じだな。じで今までこん作ったことない、ね。鉢、うんうん、<笑>と合ってますよね。気、うん、れ, あれ こんな感じ、うん。こんな感じです。二つ目、うん。ちょっと影が出てる。はい、完成。ただこの辺の葉っぱ残してやるから。少し。あ、はい、あ、分かってきて大丈夫だね。うん、抜けるわ。結構完成。う二、ん、個か、二個目か。うん、<笑>いいっすよ。ちょっと面白い。うん。で根っこもあのまだあまり気になってあのつけてあるんで。 か枯れたらこう切るような形ですね、はい、こう細いな。そうするとこ の, この部分が見えてくると思うます、うん、水受けのっけていくか、はい、少し開けとくかどっか、はい、これってやるかそれもう 1本分動画がれてるど う, どうする第1弾この辺にしといて、うん、次はこれと、うん、あと松ぼっくりもそうで松ぼっくりもあるじゃ あ, じゃあちょっと続きはまた次回ということで あ,、はい、ありがとうございました。はい